はい、明けましておめでとうございます、えー、新年第1号は、えー、大分県の大分市中央公園の、えー、C55 の53号機が今年の第一発目となりましたやはり屋根付きであるということでかなり程度はいいです まあ、真っ暗では分かりませんけどやっぱりこのスポークスポーク美が何とも言えずたまりませんねはいこれはテンダー側面ですね元キャブですね でも、お約束のように、ちょっと欠品がちょっと若干目立ちますかね。あら。キャブの運転席でも、ちょっと、椅子が変わってます。だけど、ハンドルもしっかりあります。あら。 これも欠品ですねあら。これも欠品でございますね。はい、こちらはテンダーブです、はい。また後ろへ回ってみます。 はい、これが広報、テンダーブルの広報です、はい。これが現役時代の案内板ですね。 これもしっかりと作が施されています製作は三菱の神戸造船所のプレートが貼られていますね昭和12年 やっぱりこのスポークビが何とも言えずたまりませんね真っ暗で何も分かりませんけどここまで綺麗だったらやっぱり文後森で保存してもらいたいと思いましたねそれでは以上です。